それでは今日の授業の後半では先ほど紹介しました中国女王定理に基づくその中国女王三法の例題を実際に解いていきたいと思います。今回取り上げる問題はテキストの問題 3.59 を一部解題したものです。で問題は次の内容です。えー、A が、えー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 n1n2n3 の積である210以下を満たすこの a を求めるようにその中国主定理でそのえ存在するとされているこの a を求めるという問題に帰宅されます。えー、それではまず E1 からの計算からえ入っていきたいと思います。えー、とまずここではその n1 スタートしてえと n を n でえ割った値が。 これはあの 210÷5 で42となりますでそこで先ほどの定理よりこの N1 イコール5法とする N1 スターイコール42の逆減をこれを42と5から始まるこの拡張ゆっくりと誤助法によって求めますであとはあの拡張ゆっくりと誤助法をまあ実行していくわけですけれども 最初の R0S0T0 の組として、まあ四十二と一とゼロを取ります。で R1S1T1 の組として、まあ五ゼロ一を取ります。まあこの辺のその計算の仕方は、ええ、各所ゆっくりとご情報をもう一度復習しましょう。で、まあ以上の設定で、と次に R。 S2T2 を計算しますと、まあ、この組が 2, 1, -8 と計算されます R3S3T3 の組も順に計算しますと1 2 1 7と計算されますので各自確認してみてください。以上の計算結果から、えっと、−2×42+17×5 が1に等しくなることが分かりますので。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 マイナス2と3が合法として合同ですから、まあ、3というふうに取ってきましてで、えー、とこれをもとにその E1 を 3×42 として126ということになります。それでは次に E2 の計算に入りましょう。でまずあの N2 スターですけれどもこれはえっと N を N2 で割った値ですので215五6で割って35となります。 そこで、ここではその、まず、N2 イコール6を法とする N2 サ イ, イコール35の逆減を計算することになりまして、これは、35と6から始まる拡張ユークリット誤助法によって計算することができます。で、最初に、R0、S0、T0 の組みとして35、10、0それから R1、S1、T1 の組みとして6、0、1を与えます。 で以下その拡張ゆっくりとド法情報の計算に従って各計算を行いますと、えっと R2S2T2 が 51-5 と計算しまされまして、R3S3T3 が 1-16 と計算されます。まあこの辺のあの細かい計算手順は各自で確かめておいてください。 これまでの計算結果から、マイナス 1×35 プラス 6×6 イコール1、かなり足すことが分かったわけですで。これによりまして、35の6を法とする情報の逆減は、マイナス1と出てきます。一応、この情報の逆減として、まあ、正の整数をとりますと、マイナス1と5が6を法として合同ですので、まあ、今度は5を逆減としてとります。そして、 この e イの値は五かける三十五で百七十五と求めることができます。最後に e イ三の計算を行います。ここではえっと n 三スターですねこれは n の n の三で割りますので二百十割る七で三十となります。そこでここではその n 三イコール七を表とする n 三スターイコール三十の逆元を計算することになります。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 まあゆっくりとご情報に従った計算を行っていきますと R2S2T2 が2 1ス4の組それから R3S3T3 の組が1ス3 1 3の組というふうに計算することができますこの辺の細かい計算手順も各自で確認しておいてくださいここまでの計算結果からそのか3 × 3 0プラス 13×7 イコール1 となります。よってその三十の七を法とする情報の逆元はマイナス三であることがわかります。ここでその情報の逆元として正の整数を取ることにしますとそのマイナス三と四が七を法として行動ですからま四を逆元として取ることにします。それによってこの e 三の値は四かける三十イコールまあ百二十と求まります。 最後にここまでのステップを踏まえましてこれまで求めてきた E1E2E3 の値を使ってこの A の解となる A の値を計算しますそうしますと A が A1E1 プラス A2E2 プラス A3E3 ということですのでこれを順々に計算していきますと1377と出てきますで今回の問題で解くべき求めるべき A というのは まあ、皮膚の最小の数ということでしたのでまあの条件としてはこの法ですね法の210をよりも小さいその解を計算するということでしたのでまあこの100 1377と210を法として合同な数 で, で2100から209までの間にある。 整数を求めますと、これは117と出てきます。えっ、ー、となお、あの今回の計算例で、えっ、ー、と E1、E2、E3 を, を求める際に、その用いたそのまあ、情報の反逆元はですね、あの一応正の値に直して使っていたんですけれども、あのまあ一般に問題得さえには必ずしもそうする必要はありません。えっ、ー、と最初に出てきた負のあの値の逆元を使っても。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 でこれは、えー、と各所ークリッとご情報を用いた、まあ、中国重要定理の計算法とということで、えー、紹介をいたしましま、えー、今回の授業内容がですねこうあの普段と比べてや短めだったなかなというふうに、えー、と印象を持った人も、えー、いらっしゃるかもしれませんけれども、えー、と実はこれここからあの皆さんに取り組んでもらうレポート課題ではその今回のような、えー、中国女要三法の計算を実際に、えー、解いてもらうことになると思います。